<音楽>はい、皆さん。こんにちは。久しぶりにですね。検証をまたやってみたいと思います。さあ、今回はどんな検証かというとですね。普段。 僕まあ翔ちゃんもそうなんですけどお互いにそんなに束縛みたいなのをしないんですけれども僕が急に束縛をし始めたらどういう反応をするかっていうのを撮っていきたいと思います今ですね翔ちゃんはちょっと前回に引き続きまた買い物に行ってるのでその間にカメラを隠して撮っていけたらなと思っているので楽しみにしていてください では、やっていきたいと思います。さあ、ばれないと思います。この、ここに。入れてたら、大丈夫じゃないかな。 おかえりーおかえりりいいよはいってきてくれたかう、うんうん、あ、た冷蔵庫に入れたよあそう おっと<笑><笑><笑><笑><笑>、はい、まあ、まあまあうん、<笑>いいてうあ、ん、しちょっとゆっくりしよう。 ねえ<笑>何何 なんか、ラインのさ返事遅くない。遅くないよ、何言ってんの。なんかすぐ、も、ま、うなんか前はさあ、なんかすぐ帰ってきてた感じがするんだけどさあ、うん。最近なんか遅い気がするんだよね。何言ってんだか。なんで。何言ってんだか。なんで。うん、何言ってんなんだ。俺なんか、すぐに返事が返ってこないってなんか嫌なの。 あななたはだってすぐ返ってこない返すぐいよ俺結構 す, すぐ返してるよ、うん、だってなんか最近さ「なんか今から帰るね」って言ってもさなんかしばらく返事ないじゃんだって「今から帰るね」って言ってすぐ帰れる場所にあったらいいけど「今から帰るね」って言ってもだいぶ時間かかって帰ってくるんだからそりゃ別にあ後回しでもいいかも、ま えなんやだそういう<笑>ちゃんとすぐ返してんー愛はいわはフェイフェイじゃなくて<笑><笑>ねフフフフなに何何寂しいじゃん っっとかまってゲームって今気分じゃないもん翔ちゃんにかまってほしいね開けたばっかしじゃんねえうるさいな何<笑>うるさいな、ね、<笑>い何俺のこと嫌いなの嫌いじゃないけど今日うるさいそんなことないって翔、ね、ちゃん僕携帯見して携帯携帯うんでえ見たいから え、見せて。え、だってやましいことなかったら見せるよね。やましいことあるよ。あるの。や<笑>ましいことは。<笑>とあるの。なんでだよ。なんでだよ。<笑>なんか<笑><笑><笑>見せて。だめだめなんで、うん。何してんの。何してる。何やましいことしてる。 しいことないよじゃあ、いいじゃん、見せていいよいいよ、<笑>いいよ全然別にいいよ見たいと思わないもんなんでじゃあ俺 見, 見せて俺に見せて<笑>何が見たいのえっ LINE とか LINE とかうん LINE はダメだよなんか誰にさ LINE してるのかとか見せて LINE はダメだ なんだよいいじゃん<笑><い>やましいことなかったらいいじゃん見せてよあるっつってんじゃん<笑><笑>あるっつってんだろ<笑>なんだよあるってなんだよ<笑>なんであるの<笑>ないよ<笑><笑>でもあるって言ったらさ<笑>、うん、だってないって言ったらあるって言った方が潔いじ ゃ, じゃああるのを見せてな い, ない 本当に、うん、強いなね米が強くなってきたね<音声>しおちゃんさ携帯今ち中継何にしてる ね、うちらのさなんか写真に変えてよいいよ今変えてそしたら<笑>なんでなんかいいよって言いながらさ変えた変えたとか言うんでしょどうせ<笑>うちらの写真に変えていや大丈夫だよ何が大丈夫なの<笑>大丈夫って何が大丈夫なの<笑>いいから変えて<笑>今変えて<笑> 今変えて今じゃないやだあとでいやあとでじゃなくて今変えて今じゃない今変えて今じゃないで貸して俺が変えてあげるから、うん、携帯どこ携帯向こう、うん、ど こ, どこなんでそこに出てんの<笑> し<笑>っかり開き方してんのが怖いんだよ<笑><笑>いいんそれはいつも見てるえ、あのー、いいじゃんうちらのさなんか、ね、<笑>うちらのつうか<笑>俺の写真にしていやだね<笑>、ま、それはいいええじゃん<笑>そしたらさなんかほらなんかあってもさ、うん、あこの人フ、うん、リーじゃないんだみたいなさ感じで、ね、だってそういうないもん別にそうやって怪しまれることもないしわ<笑>かんないじゃん 普段はオープンにしてるし、指輪見てるし。わかんないじゃん。分かるよ、ねねうん。変えて。で、うん、<笑><笑>も低空ペンギンとかいいからさ。<笑>俺の話聞いてよなになに。俺の待ち受けあれだよ。うん、ほら。 ヒロなンの、うん、広いな時のやつ翔、うん、ちゃんもこれにして俺携帯の画面変えたことないからや分かんないでもやり方やり方じゃあ俺がやってあげるよいいよなんでだよ<笑>ついでに LINE 見るからさ<笑>え設定とかで変えれると思う お願いがいあるんだけどさ、今度からさ、うん、あの逐一さなんか連絡欲しいんだけどなかえ今からさ仕事行くとかさ、うん、今から帰るとかさ、うん、連絡だ帰るとき寝てるとん、うんね、寝ててもいいの連絡ちょうだい連絡しておこうしう俺が先に仕事に行っててさ 仕事に行く時もさ今からちょっと仕事行ってくるとか言うの教えて<笑>なんでえだって知りたいから分かったよ絶対だよ分かったよホンに分かったから絶対なんかもう分かったとか言いながらしないだ か, からあれでしょう 違う俺はそういうの期待してないんだけど今ちょっとどうしたの見て何俺はそういうのを期待してないんだよなん<笑><笑>で買おうか<笑><笑>何何してるのはいてってれ気づ<笑>かなかった はい、というわけでですね検証第2弾やってみましたーえ何普段さうちらさ束縛みたいなしないじゃん、うん、急に俺が束縛し始めたらー<笑>ちゃんはどういう反応するかっていう検証<笑>おかしいと思ったもんなんか普段言わないのに、ね、<笑><笑>はい、といとうわけで今回は の検証結果は意外とすんなり受け入れる<笑><笑><笑><笑>そうだね俺はさ絶対嫌って言うか言うんだけどああんまり平気<笑>だって嫌じゃないなんか逐一連絡しろとかさ<笑>、うん、携帯のさ画面をさ<笑>俺の写真にしろとかさ<笑>そ<うだ>ね<笑><笑><笑><笑>なんだよなんか嫌がるかと思ったらさ<笑>全部なんか普通に はいんはん、う, んうん<笑>そうだね、<笑>はい、というわけで、えー、検証結果は、えー、しょうちゃんいいやつでした。<笑><笑>というわけで、えー、今回の動画が気に入っていただければ、<笑>チャンネル登録と、高評価登録<笑> お, 願お願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いし ま, ー す, いします。ではまたー<笑><笑>よいしょ チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイ<笑><笑>